ミルさんともこんにちはイルコガーです。今ミラノに着きました。あの全然あのわかんないんですけどイタリアです。そう。今ねミラノのちょっとよくわからない場所に、ね、あの着いてるなんですけど、あの残念ながらもっとね実家にあの動画を撮りたかったんですけど、多分声からきあの聞いてると思うんだけどちょっと数が引いちゃって。 でお父さんもすごい忙しくてもう結局もう1日だけに実家に帰ってその後もすぐあのミラノにあの行ってで明日あのイベントがありますので、まあ、結局仕事のために来てます<笑>でその後はやっと日本に戻りますので皆さん待っててくださいで今回はあのー、2つの動画に分かれる 分けるなんですけど一つの動画はチャイナタウンイタリア人はその日本とかアジアが好きな方はよくチャイナタウンに来てます。ここに、ね、ジャパンタウンロサンゼルスみたいアメリカみたいにあのジャパンだけは場所がないのでアジアっていう方もチャイナタウンそこにいろんなもうあのこれでもあの見えるなんですけども漫画屋さんコミックス屋さんいっぱいありますので正直昔に絶対考えられない場所だったんですよね。 20年前なかったんですよなこれみたいに見て全部アニマなんですよめっちゃ古いめっちゃ古いこれめっちゃ古いよあ<笑>あ、ヤあオアイ愛さー私の好きな漫画からねこんな感じで、ね、漫画屋さん私はよく日本語で漫画も読んでるんですけど漢字が難しくてもういつも諦めれてるんですよ絶対ダメ あの日本語だんだんに忘れてるなんですけど忘れてるんだよねまあそれは当たり前だよアメリカにすごいアメリカに行った時に超英語にうまかったなんですけどイタリアとか日本に戻ったらもう完全に忘れちゃうからまあいいや当たり前やんじゃ<笑>、まあやってみましょうプロックのアーティビーンさんはトリエワルフードバスイ のですうん、何らついてい大体日本とイタリアが違ってよく女性から泊 ま, ま, まれます。イエイ で今、あの見てる通りイタリアにもこれ、まあ、人気ランキングなんですけどあの前、YouTube 動画に話したんだけどえみんな見てましたか見 て, 見てましたかおい、いいねとかもおいしてください。あと、チャンネル登録をお願いいたします。では、<笑>言ってた通りありハガレン、ハガレンはね、最近も1回人気になってきてるんです。昔もすすごい人気だったんですけど まあちょっと古い作品なのでみんなあんまり知られてないと思ってたんだけどもう一回これあのもう一回スタンプされてるんですよねもう一回プリントされてるあの見てる通りめちゃめちゃ綺麗私はすごい古いやつか持ってたのでもうボロボロになってしまったんですであのー、私は日本語で全然あの言えない永遠永遠全然言えないファイ 全然言えないコスプレしてたのにも難しいよこれ日本語これもすごいイタリアにも大人気ですでその後はまあえっと正直日本とかあんまり変わらなくてこちらに BL とかヤオイの文化もすっごい強いですだから大体イタリア人は「えっすごい熊本とか言ってもキャーって言われるなんですけど私は秋葉原によく通ってる人間なのであんまり私みたいな女性が ないですゆりとか処女買いがいいのに美少女持って出してほしいやなはいであのー、あとはもう一回前も言ってたのはスパイファミリーはどっちらかというと日本えイタリアにも大人気になってます第一とかじゃなくて第二ぐらいもなっててでなぜというとまあ、やっぱり 可愛いい優しいストーリーみたいでお幸せ家族はなかなか漫画に映ってないみたいなのですごい人気ですあとはもう一回最近なあの人気もう一回なんて<笑>もう一回人気になってるのはソロイターダダダンこれも結構古いあの商品なんですけど見てる通りありもう一回プリントがされててめちゃめちゃ綺麗なめちゃめちゃ綺麗ですよ まあ大体あの私はねちょっとよくわからないのは超超新しいい作作品と超古いの作品と古のは一緒になってます今はその30歳とか12歳とかも関係ずに新しいなんか漫画文化をどんどんに出すみたいイタリアにも頑張ってますので私もそういう新しいジェネレーションになんかいい、えー、とサンプルとか い, いアイドルになれたらいいんやなって思います。 <笑>あと本当に買い物してチャイナさんに行きましょう<笑>さっき言ってたとおりこちら見てすごい古いんじゃないこれもう ス, スーパーロボットマジンガー Z あの何、ー、だっけマシ改善マツコさんの知らない世界に出た時に紹介してたあの作品の一つこれはお完全にお父さんが大好きなあの商品だったなのでそれで。 みんななな見てる通り大好きでです。イタリア人マジンガ Z ガンガンガガガはそこまでないかなあ「とゴうとう閉まったこのへいは」<笑>。 懐かしい懐かしい、まあ。イタリアにも全然違う曲だったんですけどそうですよねあとはイタリアイタリアにも大人気あのなってる一つの作品私は CM にさせていただいたあの一応で古式のアテナです<笑>セイントセア・セイヤですお父さんもセイント・セイヤ大好きだったんですよな それはもう変わらずにまだ大人気ですやっぱりあのイタリアはセイザーというの文化が結構ありますのでまあ結構ありますというかあの A 型は聞 か, 聞かずに何座ですかってあのよく聞く私はよく聞く<笑>私はよく聞く私は蟹座です一番悪い子ですあともう一つ大人気であった術術改善です<笑> <笑>これは日本にも大人気になった商品ですよねすごいこれ「カレンダー2022」年「1わお。すごいこれ漫画とカレンダーですよねでこれはちゃんとイタリア語で翻訳してますすごいこんなねこんなものがね昔があればよかったなあであのとねこれはねすごくあの やっぱりあの、国によるなんですけど、あの、鬼滅の刃は、私の、ジェネレーションのナルトです。完全にもう新しいナルトって、うん、あの、よく呼ばれます。で、これ、あの、五月キャラットブックというのやつなんですけど、これまいろんなキャラットを紹介したりとか、まあ、イタリア語で翻訳してるの五式ブックです。すごいですよね、うん、面白い、一気に。 あの、デビルマンとかガンダムとかゴールドレイクドラゴンボール見て超昔のドラゴンボールまだちょっと日本<笑>まだもう大人気だなぁと呪術廻戦ジェネレーションがないもう時間がないなんか違いははいもしもし、違<笑>いもないですはいあのもう漫画に入ったらもう出たくないの、はい、超昔 ちょ。え、じゃん。いや、それ、それ、七。あ、それも大好きだった。鬼塚先生。鬼塚先生、大変態だったな。ちょっとと、お父さんに思い出す。あんまりいいこと、あの、いい褒め言葉ではないけど。 これ、わ、まあ、すごいこれ知ってるあれあれ日本語で何でしたっけこ米すぎまんジャポネーズ。ゴールデンボーイあ変わってないか。ゴールデンボーイ。これはね、イタリア人大好きなんですよ、この商品は。大好き。お父さん全部持ってたんですよ。もう一回、あんまりいい褒め言葉ではない。<笑>私は16歳ぐらいに読んでたかな。こんな感じです。 わあ。エッチ、めっちゃ、エッチ、めっちゃ。見て見て。クリーミーだ超懐かしい、でも超新しいやつだな。<笑>